演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいそいうわけで本日は チ, チャンネル登録よろししくお願いしますこちらこちらのフルーツミュージックーチョコンナッツグラノーラと先日残ってしまったこちらのチョコスティングシリアルにこちらのファミリーマートコレクション飲むヨーグルトをかけて食べたいと思います 普通に牛乳飲けでもいいんですけど、ホスだと面白くない話なので、飲むヨーグルトにして今回、どれからいこうか。まずは。こちら。ショコとヘーゲルナッツのグラノーラからいきますね。もうちょっと乳を。おお、ショコと言うだけあって。うん、めっちゃいいですね。濃厚そうだいいわ。では 今度ヨーグルトます。ちょっと入れていくかな。まあ、いいか。では。いい感じになりましたね。では、いただきます。 リアルでこのチョコレートの濃厚さすごいフルーツは酸味もすごいそしてもう一つのチョコレートはザクザク食感この形がすごいってすごいしか言ってないじゃないかよでもどれも美味しい今回食べた3種のシリアルはいずれも食感をかなり楽しみたいというのシリアルでしたねいずれも硬かったですねなのでちょっと顎が疲れそうになりましたで 最初たこのチョコのヘーゼルナッツのグラノーラはチョコレートのチョコレートの歯ごたえもあってしかもヘーゼルナッツの噛み応えもありシリアル自体もまだ噛み応えがあるのでとにかく噛んでいくうちにチョコレートの甘さが広がってきて美味しかったですねチョコシリアの中で今まで食べていたチョコシリアの中で一番好きかもしれないですねこの味でというわけでこちらの点数とさせていただきます続きまして こちらのチョコシリアルはなんか板状のシリアルでなんか自分はこういうの初めて食べるんですけど結構あると思うんですよねこういうのちょっとザクザクとした食感がいわゆる薄いフレーク状のシリアルとはまた違った食感が楽しめて美味しかったただチョコレートはさっきのやつの方がすごいかなと思いましたのでこちらの定数とさせていただきますそし て, ちてこちらの フルーツミューズにはドライフルーツの甘酸っぱさがシリアルの硬さとうまく合わさってどちらも噛むタイプなので噛むたびに甘酸っぱさが広がってきましたねただこちらもシリアルはかなり硬くてあが疲かりましたが甘酸っぱさを楽しみたいらこちらの方がいいのでこちらの点数とさせていただきますそして今回かけたこちらのファミリーマドフッシュの飲む養分とこれはまあ普通に 美味しいヨーグルトでしたが、ちょっと甘いっぷり温かったかなという気もしましたねうどんーヨーグルトの方がシリアルにつけるならいいかもしれませんというわけで、こちらのヨーグルトについてはこちらを定数とさせていただきますで、はい、どのシリアルにもしっかり歯顔えがあるので満足感がありますねちょっとお腹が苦しいかもしれない が穴に見えるほど眩いるいあまばゆき穴の中の光は一律っになるのでしょうかご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるばそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです M. M. M. いやパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします